お名前はプイですプイさんお国はイタイです母語はすみません母語はどういう意味です か, すううですかあ、母語は子供の時からいつも使っている言葉ですマザータングですああ、タイ語です英語はできますか少しできます そうですか日本語は前にどこで勉強しましたか高校の時少し勉強しましたそれから国の日本語学校で半年勉強しましたどんな時日本語を使いますか仕事の時会社の人と少し話しますあと時々テレビを見ますここでは どんなことを勉強したいですか?。もっと会話を勉強したいです。日本人とたくさん話したいです。日本人の友達が欲しいです。そうですか?。わかりました。そうですか。わかりました。一。来週のバーベキューですけど。 準備はどうしますか誰が何を持っていきますか肉と野菜は私が買っていきますよ洋さんいいですか私も手伝いましょうか大丈夫です二。じゃあマルコさんは飲み物をお願いしますいいですよビールとワインでいいですか あの、すみません。私はお酒がダメですから。あ、じゃあ、お茶も買っていきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、私はおにぎりを作っていきますね。いいですね。じゃあ、長谷川さんはおにぎりをお願いします。コップやお皿は、 どうしますかそれはバーベキュー場にありますから大丈夫です4私は何を持って行きましょうかじゃあノイさんデザートはどうですかそうですねじゃあバナナを持って行きます焼いて食べましょうえ バナーナ。焼くんですか。はい。美味しいですよ、はい。美味しいですよ。じゃあ。何を買っていきましょうか。そうですね。何が食べたいですか。何でもいいです。私は肉がいいです。いいですじゃあ。唐揚げを買っていきましょう。 行きましょう。うん。焼き鳥もいいですね。焼き鳥も買いますか。塩とタレどっちがいいですか。塩の方がいいです。じゃあ塩にしましょうじゃあ。塩にしましょう。飲み物は何がいいですか。お茶がいいです。お茶いろいろありますね。どれがいいですか。 ウーロン茶にしましょうお酒もいいですかいいですよじゃあビールデザートはどうします か, ますかあそこでケーキ売ってますよ買っていきましょうチョコレートケーキとチーズケーキどっちがいいですか私はどっちでもいいですじゃあ両方買いましょう よ